そんなことするわけないだろう僕は破壊神だぞどこが壊されようと構えやしないよ僕は地球の美味しいものを食べに行くだけささっき言ったろ小腹が減っているってなんだそういうことかよそれに本当は僕が戦うことなんて望んでないだろう1対1でフリーザと戦いたいはずだ君<笑>おい話はそれくらいでいいか さっさと地球に戻るぞ早く戦とブルマたちが危ない<笑><笑>トランクスたちがフリーザを倒してしまうかもしれんぞ<笑>トランクスたちがフリーザを倒してしまうかもしあ、ああそうだなそれでは行きますだ<笑>地形が残っていればいいですけどね<笑>脅かすね おい、この木は確かにフリーザの野郎だがあ確かに、とんでもなく強くなってやがる。グズグズ、するな、カカロット。いくぞわええおいしス、僕せっかちですねなんという強さだ、フリーザメほほほこの程度ですか 皆さ ん, ん孫悟空が到着する。もしかすると、私の力を知ってさっさと逃げてしまったのかもしれません。そ、そんなこと。貴様。そん<笑>。そろそろ。くすん。待てレーグラムさん、ね。なんとか間に合ったら。お、お父さん。来て遅いぞ孫。それにベジータ。 遅くなってすまフん、<笑>お前らは下がってろ邪魔だ俺のいない間によくもやりたい放題してくれたなフリーザー<笑>待ちくたびれましさま<笑>分かっているでしょうおめえまだなめくせでやられた時んこと当然ですあなたから受けた初めての敗北 死んで地獄に落ちた時も再び蘇ってからもこの恨みを晴らすため。おめえ、やっぱねっからな相変わらず。ベジータ、だが、もうサンキュー。ベジオラをどん今の私にとって。さあ、どういうことスーパーフイオリ 今じゃそ こ, こまでなんなくてもいいんだよおお自信が終わりのようですよゴムちゃんどわ <ishes>、evet。<Next time> <sampah> たここまで腕を上げているとは想像していませんでしたーーおめえがトレーニングしてたみたいに俺だって修行してたんだ。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 もってつけねえで、早く見してみろよ。いいでしょう。それでは、お見せしましょう。私の新たなる進化を。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 これからが面白いっていうのに。うるさい。ここまでチンたらやってる貴様が悪い。次は俺の番だ。だよ。何？次はベジータさんがお相手ですか？あなたが私に勝てるわけないでしょう。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 本当に貴様に勝てないかどうか、試してみやがれ。ふん。少々驚きましたが、私があなたより上にいること、今後さ、うんどんないう。とは変わらない。思い知らせてあげますよ。宇宙の手をたる、このフリーザの真の力を貴様<笑>はあいつにと甘くはないぞ 意外でした。 あなたもここまで強くんっにてし上げます <音声>もうちょっとしたなら。<音声> ルギータごときに負けるなどありえないわ<笑> サマノの時代はトクくに終わってるんだ。消えがれ、oh, 未来が終わっているのはお前らの方だ何 チキュガおもしろいことするじゃないのフリーザのやつ地球ごと道連れにしちゃうとはねみんなはフリーザはどうなっちゃったんだ 皆さんはご覧の通りコッパみじんですがフリーザさんは多分死んでいませんよえあいつは宇宙空間でも生きられるからな<笑>考えたなそんな地球がなくなったっていうことはドラゴンボールも消滅してしまったっていうことだろう も, もう元には戻れねえまあそういうことになるね 哇他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说打说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他 フリーザ今度はって私は時間を巻き戻すことができるのですまあ巻き戻すと言っても3分前が限界ですが時間を巻き戻すこれから時間を巻き戻せばそっかだからそういうこと た, ただし今回は特別サービスだ地球のおいしいものをなくすのは惜しいからねさっきも言ったが今度は失敗するなよ。 っでは時間を戻しますビチョイファエ ー, サーを抜きされ っう さ, あ悟空さん<笑>急がねえと間に合わねえ<笑> きまはもう終わりだ。ちちくっ。 バカめ、時代が終わっているのはお前らのほうだウザー何 やっぱおめえとはちゃんと蹴りつけとかなきゃいけねえみてえだこれ以上の悪さはオラが許さねえこいつ俺の考えを読んだというのかおのえおのれおのれおのれ孫悟空何で俺の邪魔をするお前はこのフリー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 好好好好好好好 二度と屈辱は味わいはしませんよ オナウマにしてさ し, げしてあげますよ。っはっよっ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 俺は思ったんだ最初から二人で組んで戦えばこんなピンチにはなんなかったかもしんねえってごめんだな<笑>よかった本当<笑>面倒なお二人ですね帰るぞウィスまあそれがあの二人にはちょうどいいのかもしれんな隠<笑>してフリーザー軍による進攻は 悟空たちの活躍によって終わった地球に再び訪れた平和 し, し今日もまた悟空を d l タは激しい修行を続けるのだったさらなる高み最強を目指して そして悟空とフリーザのあああ最高万元の一個です。 第二彈超男的 DLC, 那這次呢就上一次他不想去改編佢就改了改了添。了那這次又想他改一下編它不改只改了一個丁屎那啊，唉，算了那就唯有期待下一下它第三彈故事的 DLC, ご視聴ありがとうございました。